京都の3区3キロで17人抜きの区間新記録を受立したドルーリー・シュエリー、シエリー15イコール津山鶴山中イコールが3日、代理弁護人を通じて5日の琵琶湖黒館2023、滋賀県希望が丘文化公園を欠場すると発表した。ドルーリーはリリースでコメントを発表。 欠場は過度な注目が原因とし、とても不安を感じました、とした。以下リリース内のドルーリー主演佐とのコメント、全文。令和5年2023年2月5日に開催が予定されている琵琶湖黒館、琵琶湖黒館2023を欠場することを決めましたので、コメントをさせていただきます。黒館は走ったことがなく、 挑戦したい気持ちで申し込みをしましたが、先日の晴れの国駅伝を経験して、報道の方々への対応や、周りの方々からの撮影や声かけの対象にとても不安を感じましたので、やむを得ず、琵琶湖黒館には出場しない決断をしました。都道府県対抗駅伝後の環境の変化で、練習が以前のように自由にできなくなり、 過度な報道で精神的にも疲れることが多かったです。自分が発言していないのに、学業や趣味など陸上以外のことも大きく報道されて戸惑いました。一部の雑誌記者は近所や関係者に取材し、同級生の自宅も調べて取材に行ったようです。私のために周りの方々に迷惑をかけることはしたくありません。 過度な取材は今度控えていただきたいです。YouTube や TikTok にいをたくさんの私の動画が上がっています。応援の思いも込めて動画をアップしてくださっているのだと思います。気持ちはとても嬉しいのですが、私の肖像権を無視して動画などをインターネットに上げる行為はやめていただきたいです。また、収益目的で名前と画像など使用することもやめていただきたいです。 今後もっと無断で撮影されることが増えていくのではないかと考えると、とても不安です。高校生になっても陸上は続けていきます。もっと記録を伸ばせるように努力しようと思っています。私は可能な限り普通の生活をしながら陸上を続けていくことを希望しています。そのため、 報道の方々、応援してくれる皆様には、もしどこかで見つけたとしても、動画を撮ったり、声かけは控えてほしいです。そっと見守っていただけるとありがたいです。琵和国路館の関係者の皆様には、いろいろとご協力をお願いしていたにも、かかわらず、急に出場を取りやめる形をとってしまったこと申し訳なく思っています。 応援を予定してくださっていた方々にも申し訳なく思っています。また次のレースで活躍できるように頑張りますので、その時には陰でそっと応援をしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ドルーリー守衛佐とご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。